皆様こんにちは初めて参加させていただきますマイカと申しますえ先ほどご紹介いただきました私たちのモットーは一緒に感動一緒に元気今日はコロナの一日も早い収束を願いながら皆様に私たちの元気をお届けできるよう心を込めて踊らせていただきますそれでは参ります マイカ高連小平よいよいよ